ああ違う違うそれでは答えが導き出せない仮にこの X の値が上腕二頭筋だとするだろうその場合 Y は何になるえちょっと分からないです当然前腕屈筋群だ次の問題は X を三角筋だと仮定すると解けるなえいや解けい大胸筋からのつながりをしっかりと意識するんだ 分から な, いなら筋肉の図を書くといい筋肉の図よしそれでいいしまった日頃 BL の読みすぎで書けちゃうこのことから数学と筋肉は切っても切れない関係なんだ